さらに美容大国としても知られるタイ美容クリニックではこれまでも脱毛などは解禁されていましたが今日からは顔のしわやたるみを取る施術も解禁されました。感染防止のため客は このような鼻と口が か, かれる小さなマスクを着用。クリニックで独自にデザインしたものだと言います。<音楽>